花々は今年も美しく彩り私たちの目を楽しませてくれます阿蘇市一宮町宮地の潜水橋ではおよそ5万本の宮間霧島が5月上旬から中旬にかけて辺り一面をピンク色に染めます宮間霧島は九州の火山地だけに咲くツツジカの花で火山の噴気強い風当たり 寒冷な気候などによって生育が抑えられきちんと選定されたように整った形で群生しています潜水橋は千人もようほど美しいと名付けられた通り美しく広がる三山霧島と眼下に広がる阿蘇谷の眺望を楽しむことができます